今日はちょっとディープな話題に切り込んでいきたいと思いますねもうずっと入ってたいですねこの岩から出るどうですかすごくないですかはい皆さんこんにちは夢くり女子チャンネルへようこそ温泉はずきですはいフフフの音が聞こえたっけから来るということでですね今日はちょっとディープな話題に切り込んでいきたいと思います今騒がせている不倫問題についてですねまあ ねえ、私、女だから、やっぱりこう、厳しい意見もあるっちゃあるけども、人間だしねっていう気持ちもある。うん、まあ、だけど、そうね。家を守ってくれてることには、やっぱり感謝していきたいなっていうか、言ってほしいなっていうふうには思いますね。下手なことは言うのはやめましょう。ね。<笑>はい。<笑>あでもちょっとね、いろいろ、うん、思うことはあるけどね。ということで、 まあ、そういうまあどっち目線だって言われるかもしれないけどお忍びカップルが行くといいよっていう温泉も実はあったりしますなので今日はそっちについて紹介したいと思います <笑>られるかな<笑>、はい、私はでもすごくねあのそういうお宿さんって大事だと思っていて別にその何だろう不倫カップルだけじゃなくて例えば芸能人同士のカップルですとかお忍ばなくてはならないカップルもいっぱいあると思うのでそういう人たちにもこう参考にしていただけたらなと思うんですが私のお忍びお宿第1位はですね草津温泉ののあの。手のじやさん、まあ、ですって何がびごい かってていうのは別邸がありましてその別邸はあのワンフロアまるが1、えー、つ の, あの借りるお部屋っていうかになってるのでワンフロアごと貸し切れるからあんまりその他のお客さんに会ったりまずしないんですねなのであのー、そういう面ではすごくお忍びに<笑>いいかなと私は思っていてか人にあんまり教えたくないぐらいいい宿なので、ね、ちょっとね紹介するのもちょっと。 ううんって思うん思ですけど、まあ、ここはねしょうがなく出していきたいと思いますがお風呂がなんとそして素晴らしいんですよ別手とはまた別のお風呂なんですかけど他の方のお風呂はそう岩からダクダクとあの源泉が湧き出ててで手の字屋さんでしかそこの源泉には入れないんですよなので そのまあものすごい希少価値も高いしその温泉の泉質自体も素晴らしいんですねでその私その温泉の、まあ、勉強学会とか入って師匠からいろいろ教わったりしてるんですけどそのうちの師匠もおすすめのお湯なんですねなので本当にそのお湯自体も素晴らしいし、まあ、そのお調べとしても使える、まあ、別邸がですけどねでその宿としてのクオリティもすごく で岡部さんも本当にいい人ですしもう宿も人自体 も, もうみんな優しくて本当に素晴らしい私からするともう満点何も言うことはない素晴らしいお宿ですだから紹介するのはちょっと自分のなんですかねあの大事にしたいぐらいこう出したくないぐらいの宿なんですが今回の。 ね、いろんな不倫騒動を見てたら、そういう宿をどんどん紹介してった方が、まあ、いろんなことのためになるかなと。はい、濁して言いますけど、いろんなことのためになるかなと思うので、<笑>よかったら行っていただきたいなと思います。そしてですね、 草津温泉っていうのは私にとっては本当思い入れのある宿などで、ああ、宿っていうか温泉地なので、草津温泉自体も本当に素晴らしいです。あの草津の街並みね、湯畑周辺いろいろおまじゅく配ってたりですとか、あの歩いて散策するだけでデートだとしてもすごく楽しいし、友達同 士, 同士でも本当楽しいです。なんか草津のの街並みっってちょっと他の 温泉地の街並みとはまた違っってて特別感があるって私は思うので、まあ、そういうのも味わっていただけたらなと思いますあの露天風呂とかもねさ能ガ川原さんとかも あ, のあるのでよかったらそういうのも行っていただきたいあのそういう才能ガワ原さんとかの温泉とかはねまた紹介文のところに貼っておきますのでよかったらそちらの動画も見てみてくださいということで今日は手の字屋さんを紹介したいと思いますでは手の字屋さんの動画ですどうぞ で本日は手の字屋さんに遊びに来させていただいておりますこちらはですね私が思う草津温泉の中での名湯トップ3に入ってくるお湯だと思いますこちらはですねなんとも珍しい岩からラクラクと湧き出ている独自の自家源泉を使って入れるお風呂となっております見えますかね 本当に自然な岩からずっと湧き出ているので見ていただくと分かるんですけどもお湯の出ている穴がですね今現在こうあるんですけども過去に出ていたであろう穴がたくさん開いていたりですとかもう今は出なくなってしまった穴とかが見当たるんですねたくさんでまた違うところからダクダクと出ているで今はですねこのメインの大きな穴から。 忘れているんですね本当に新鮮なお湯です今まさにここで酸素と触れ合ったばかりのフレッシュなお湯ですねそしてですねこちら手のお屋さんはもう一つ源泉を引いておりましてこちらで混ぜて中の湯船では混合栓となっておりますそして見えますかお湯の流れてくる道にはですねこういったなんと湯の花がこんなに お湯のの成分の い, いことの証ですね、はい、本当に大好きでですね何度も遊びに来させていただいてるんですけども、はい、本日は撮影の許可をいただいてご紹介させていただくチャンスをいただくことができました本当に素晴らしい本当に好きですもうずっと入ってたいですねでも結構あの草津温泉なので酸性が強いので岩りには十分気をつけて入っていただきたいと思うんですけどもこの岩から出るどうですかすごくないですか自然のパワーを感じます 本当にそのお湯の性質的にもめちゃくちゃいいですし自然なフレッシュな温泉ということでですねやっぱり何事も新鮮が一番なので温泉も新鮮が一番です酸素に触れて酸化してしまってちょっと老化現象とかもお湯にももちろんあるんですねなのでこういった新鮮なお湯に入ることによって体も浄化されていくし健康にもっていくと私は思いますなので紅屋さんちょっと別館に。 次はチャレンジしたいと思ってるんでぜひ別館の方にも泊まらせていただこうと思いますいやーったーではでは、またまた